全国1億2000万人のペリクルミラーファンの皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそ今日はキヤノンのペリックスですクイックリターンミラーではなくて半透明のペリクルミラーを採用しているからペリックスこちらはペリックスの QL ですね キャノンペリックスは1965年に発売されましたこの軍艦部に刻まれたペリックスの文字キャノンで初めて TTL 速攻を採用し世界で初めてこの半透明ペリクルミラーを搭載した一眼レフカメラですキャノンの文字を端に追いやってまでこの製品名をセンターに刻みたかった このカメラに対するキヤノンの期待の大きさが感じ取れますペリックス QL はペリックス発売の翌年1966年に発売されましたこちらのペリックスには。 QL 機構クイックローディング機構は採用されてません下の PELIXQL にはクイックローディング機構がついてますそしてこの PELIX の特徴としましてはアイピースシャッターが搭載されてますペリクルミラーはシャッターを開いたときに ミラーアップしませんのでこのアイピースシャッターが必要ということですねきちんと考えられてますよねペリックスの方はオープンクローズとしか表記がありませんがペリックス QL の方はこのようにアイピースシャッターが開いてるか閉じてるかというのがこの絵で示されています 露出系用の電池室ですが、まあ、ペリックスの方はこうやって電池が入るだけですがペリックス QL の方はキャノンブースターが接続できるようになってますこのキャノンブースターペリックス QL とキャノンの FT に搭載できるオプション品ですねキャノンブースターの紹介も後ほどアップしたいと思います そしてこのセルフタイマーのレバーを内側に倒すと、まあ、絞り込み速攻が開始されますペリックス QL の方にはこの絞り込みレバーにロックロックレバーでロックができるようになってますねこんな感じですこの絞り込みレバーのロック機構ですが私ない方が使いやすいと感じました ロックしたままだとシャッター切れないんでちょっと使いづらいですねはいペリックスとペリックス QL の違いの紹介はここまでにしましょう次はこのペリックスというカメラがどんなカメラなのかをちょっと紹介したいと思いますはいペリクルミラーです シャッターを切ってもミラーアップしません。なので、まず音が静かですよね。あと、振動がないです。少ないです。ミラーアップしませんので。このペリクルミラーの他に、ペリックスの大きな特徴といえば、シャッター膜がチタン膜です。シャッター膜にチタン膜が使われてます。 ペリクルミラーは半透明ミラーですから常にシャッター膜が光にさらされている状態ですよねなので布膜ではなくチタン膜が使われています絞り込みレバーを倒して速攻状態にすると受光素子がフィルムの焦点面に出てきますこれが焦点面と透過位置で測る焦点面絞り込み TTL 速攻 ファインダー画面中央部の約 12% の光を拾う部分速攻の感度分布特性を備え忠実で信頼性のある速攻精度には定評があったとキャノンカメラミュージアムに書いてあります<笑>実際このフィルムの焦点面で速攻するので当時絶対速攻と言われていたそうです こうやって透かしてみてもミラーの存在が気になりませんよね本当に半透明ミラーなんですねキャノン恐るべし今回このキャノンペリックスを紹介してますが結構程度のいい個体は少ないですペンタプリズムが腐食していたり露出系が動かなかったり このペリックス QL もペンタプリズム交換してありますシャッター膜は綺麗ですねシャッタースピードは1分の1から1秒そしてバルブです分解して清掃したり注入したりしましたので結構調子はいいですね嬉しいです このフェリックスのキャッチコピーは瞬きしない一眼レフこうしてみると本当に瞬きしてませんねすごいですシャッターボタンのロック機構も備えてます L でロックですねはい キャノン FL55mmF1.2 です通常 F1.4 のレンズで十分なんですがこのペリックスの最大の難点ペリクルミラーを採用しているのでファインダー内が暗いんですそれでは各レンズによってどのくらいファインダー内の暗さに違いがあるかを見てみましょう これが 55mmF1.2 のファインダー内の写真ですそしてこちらが 50mmF1.4 だいぶ暗くなりますねそして F1.850mm の F1.8 です画像では明るく見えますが 結構暗いですピント合わせに支障が出るくらいの暗さになっちゃいますね F1.8 だとちょっと残念なケ、OK、ー牧場もう一台ペリックス QL ですなんでペリックス QL が2台あるかと言いますと分解した時にフィルム感度を 露出系に伝えるラックギアをずらしてしまって露出系が狂っちゃったんですねなのでもう一台買って正しい方に合わせました<笑>いろいろあります人生はこのキャノンペリックスですがファインダーの暗さとかで当時の評価もいまいちだったようですしかし その後発表される F1 のハイスピードカメラ、ペリックス発売後30年の時を経て1995年に発売された EOS1NRS 等にこのペリクルミラーの技術はしっかり応用されています。そう考えますと、このペリックスの歴史に残るカメラと言えると思います。それでは皆さん またねー。はい、オッケー、牧場。